風きついか。二上山とうねり山でございますけどね。うん、さて富山はこのやってきましたけど。 もう疲れてますね、今日はね泉を歩今日も歩いたね泥歩いたやろそれでも二時間半か、その中、死ねてるですね二時間半で死ねてんねショートカットしたからりしょうか 上山公園の柱について。柱列について面白かったわけすごいね。ほんでちょっと見て長いんでしょうかね。さあで、上山湖本は東にして、あ, あれまだこんなんかね。あらあら。いつになったらこれ、硬化してくれるの今、調査しますからよ聞いたけどさ。 残念でございますね。昔は真っ黒やとね、シートが。今、ブルーに変わってますけどね。これ、橋なんですかね、これは残念、何にも変わってませんでした。あ、丸山古ンだ。偽丸山古ン こ重大がたったかね全然下なんだねこれは柏原市なのかなすごいことになってんねはいそしたら春日神社ってあの辺にあるんだけど、ね、ちょっとのぞいてみるか問題はシムがシムがバッテリーがどっちが早いか春日神社も昔ね昔何年か前やけど 車の波でややこるとね、全然と絶ないところに行きますね。このこの狭い道回ってね。でよく考えたらこの裏だし。いだいたいね、イメージ的にあの、もう面でないと分かるようになったんでね。まあまあよく、波なくても大体来れるけどさ、昔は手で行ってきてたからね。さっぱりわからんからね。もう3月半ばだになるとこんな草生えるんかね。 すごいことになってんだけどはい失礼しまーすだから裏から入っていくような感じになっちゃうね裏からでございますここ春日神社でございますこれはね参道でございますど、曲がり階段でね こ, こそこそこ段差あるんですよこれね下からどれぐらいあるやろ100230段あるんじゃないかね これを上がってくるとここに来るんですよ。ここで帰るのはなんか狭い道入ってもので大変なタイプね。はい失礼しまーす。あれ入ってないかね。 まあ、あ、こっちがこれだ、ね、よ入ってなかったけどこれが ど, っかどこのどっかの石をあのどっかの石がなんかねんかこの子聞いたんだけど、ね、どっかの石が入ってこの石がねどっか小分の石がんだこれなそれがわからんね、思い出たんねななんかずいぶん前話聞いて、ね、あの動画見てたんだけどねもう忘れたな これなんの石だろう。石棺のどこなんだろうね。石棺かなこれ。石棺のどこかなんだろうかこれわからんの。この石がそうだそうです。だからねちょっとここまでやかとここは踏むのやめてかしようか。はい失礼します。はい失礼します。 い, いねこれはいありがとうございましたなんと持ちましたか これはね、なんだろう、えー。ヒノキのね、実が落ちてるんやね。ヒノキとか、ヒノキの実です、これね。ヒノキか。あ、やっぱりヒノキはね、はい、ヒノキの実、間違いないです、ヒノキの実です。近所が、これだってな。ああ、わからんか。わからんな。はい、ありがとうございました。最後。いい ありがとうございました終わりましたああいそもう一回寄らないかんだけどね今日はちょっと朝からね気分が乗れなんだね大変でございましたありがとうございましたありがとうございました上山古墳と春日神社でございましたありがとうございましたはい、着きました